同じ所属します定築レコードの本当に大先輩でございますオースといえば誰でしょうかいや、皆さんそんなはい、当たりでございますえ勇気を持っていただいてねえ皆さん絶対知ってますよね自分の年がバレるとかそういうのは全然気にしなくていただけなくて大丈夫ですけれどもこのパタヤンといえば代表曲ははい、帰りくねとか 今日はですね、えー『帰り船』を歌おうかなと思ったんですけれども、えー、ちょっといろいろな問題が多分あると思いますので帰り船ではなくて今日は「限界ブルース」という曲をね、歌いたいなと思います。それではよろししくお願いします。 「知らずもわらわは笑え」「人にゃ見せない男の涙」「どうせおいらは逃げる と光る星が頼りの親戚さありがとうございます。ということで、えー、玉田芳雄さんの「面会ブルース」を聴いていただきましたご存知の方